第6回「月の夜のよそ恋祭り」ご旋回おめでとうございます私たちは今年でチーム結成15年本日も一生懸命踊らせていただきますというコメントを頂戴いたしましたそれではよろしくお願いいたします 髪型という曲はすごい盛り上がる皆さんも盛り上がっていただけるような活気のあるような曲となっていますのでぜひ皆さんのご手拍子5000円よろしくお願いしたいすみません<笑>よろしくお願いしたいと思います